こんにちは地元小田原のチームチーームムズエミリンズですよろしくお願いしま す, しいします、はい、私たちのチーム3年ぶりにエッサホイと同じですね3年ぶりに動き始めました元気よく踊らせていただきますのでどうぞ心踊ってご覧くださいそれではまいりますチームこなきウィズエミリンズ祝祭構え 心踊って楽しんでください 私は、第22回小田原エスカホン用途盛大なるご回収誠に誠におめでとうございます 皆様にありがとうございました。